ここに三重交通さんの内空から伊勢志駅宇治山田駅下空行きの臨時の停留所あるんですが特に時刻表は定まってなくてだいたい10分間隔でバスが運行してるらしいです。ということでだいぶ人が集まってますね向こうなんですけど。 あそこに見えるのが宇治橋です20年に1回書き換えがあると聞いてます伊勢神宮といえばこの橋じゃないですか、はい、ではここも下宮と同じように挨拶して入りたいと思います霜がついて橋桁の上凍ってますね なのでマットの上を歩いてくださいという指示がありましたこんな感じに霜が降りてますこっち側に見えるのが伊豆津川ですね富士橋を越えたら2つ目の鳥居が見えますのでもう一度挨拶をして中に入りたいと思います到着です 橋渡って内宮の境内に入ったわけなんですが確か内宮には手水舎がなかったって聞いてるんですよじゃ手水舎がないんだったらどうやって清めたりするのっていう疑問が湧くと思うんですけど伊豆津川で、ね、手を洗うことができるらしいんで到着したら伊豆津川でお清めをしてあ将軍の看板も見えてきましたね。 何かこう、神宮のご領主ということでずらっと並んでます。こっち側に将宮があります。いや、それにしても今日は本当に天気がいいな 橋を渡った向こう側にも鳥居が見えるんですよあそこでも挨拶をしていきましょう内宮での注意事項見つけちゃいましたこちらこの橋の向こう側から先お手洗いありませんということです一応お手洗いは古いお札を納める場所があるんですけどそこの近くにお手洗いはあるみたいです 内宮の地図こんな感じになってまーすそんなに内宮の将軍までは時間かからないような気がしますねすぐお手洗い場あるんでそこに行ったら手を清めたいと思います橋を渡りましたごめんなさい一つ訂正手水車ありました、ね、手を清めていきましょうかこれが内宮の手水車ですあったかいらしい ではもう一度、に習って左手を清めて、右手を置きようして、左手で口をゆすいで、ゆすいだ手をもう一度置きようする。これで一通り、魔法はバッチリだと思います。 鳥居がまた見えました。ここでもう一度挨拶をしていきたいと思います。豆津川で手を清めるお手洗いはこの先にあるみたいです。では。あ、あれだ。注意事項を見つけました。豆津川に当選をしないでください。 ベニを投げるなとということですねジジンジャー側がやっちゃいけんっていうことを平然とやってることはアウトでしょうっていうねそんな感じですよそ れ, それからもう一つお清めの際には足元に気をつけてください気をつけましょうセッ待だから。 なかなか大変なんですけどお清めしていこうと思いますごめんなさい、作法通りじゃないと思うけど左手、右手、左手で作ってあんまり上手じゃないけどこれで一応お清めをしたということでご容赦ください それでは引き続きナイクを進んでいこうと思います<笑>次の鳥居が見えてきましたまだ朝の八時半なんですけどものすごい人です日曜日だからなおさらなのかな 看板見えると思うんですよ正宮が向こう側で帰り道、宇治橋側がこっちで同じ道を戻ることはできないということですね 手をかざしている人たちがいっぱいいるんで真似てみたんですけど何かのご利益はあるのかもしれませんが初めて来たのでよく分かりませんまでであと 100m だそうです参拝が終わったら左右の出口をご利用くださいということなんです。 この指示に従って移動をしたいと思いますじゃあ引き続き参道を進みます正軍が見えてきましたちなみに正宮の内部の撮影禁止です外観を撮らせていただきましたら撮影を中止して普通にお参りをしていきたいと思いますそれでは内宮の正軍参拝してきます 内空でも勝負への参拝無事終わりました心が清められるそんな気持ちにさせてくれる素晴らしい初詣になりました今回の紀伊半島編のテーマ初詣ですがそのテーマにふさわしい参拝になったと思いますこっちですね順路に沿ってまた宇治橋に戻りたいと思います 意外とサクサク参拝を終えることがですね、よかったです。伊勢神宮参拝後の楽しみといえば、やっぱり門前町のおかげ横丁、それからお祓い町ここでのグルメだったり、楽しみだと思うんです。ということで、戻ってきました。目の前に藤橋が見えてます。 藤橋を超えてお花い町、おかげ横丁で思い存分楽しみたいと思いますもう一度礼をして帰ります でも1時間ぐらい前までずっと木の欄干を覆ってた霜が取れましたね<音声>伊豆津川の流れも穏やかです内<音声>ク回り終えました。 行きましょう目の前にお祓い町も見えてますんでねと割と人多いなソーシャルディスタンスは保ててるんで。 このまま進んでますで今から向かうのが評判の伊勢うどんを出していらっしゃる福助さんですもうそろそろ営業時間だと思うんで行ってみようと思います前日に店内で撮影してもいいですかっていうことを聞いたら条件付きで撮影の許可をもらえましたん で, で福助さんがお店構えてるのがおかげ横丁なんですよなので今からおかげ横丁を向かいます 霜降り牛タン牛いいなあ美味しそうだなということでおかげ横丁もうすぐです見つけちゃいました赤福の本店さん一応赤福の本店さんにも条件付きでもらってるんですよ行列が半端ないんで残念ですが諦めますしょうがない 足運ぶの遅すぎたおかげ横丁猫がシンボルらしいです行ってみますか福助さん入れるかな手を消毒してここが福助さんですね福助さんのメニューの位置でこんな感じですね で下の方に「お土産の伊勢うどんは店内で販売しております」と書いてあります。とりあえずシンプルな伊勢ううどん頼ん頼でみましょうか と, うい<笑>というわけで福けさんで初めての伊勢うどん頼んでみましたそれがこちらですよ。 いやこれを待ち望んでいたおかげ横丁に来たらまずこれを食べたいと思っていたということで、ね、伊勢うどんとの出会いと福助さん撮影の方条件付きでお許しいただきましたんでその感謝を込めていただきますさて伊勢うどんどんな味がするんでしょうね楽しみだななんかね唐辛子ついてるんでまず黒切って唐辛子を 入かけてあ、かけすぎたかけすぎかけすぎたかなお菓子を割って本場のおけうどんって結構柔らかいおうどんだって聞いたんですけどどうなんでしょうね着物を汚さないように食べない うん本当におだんが柔らかいそれでこの独特なおだしといったらいいか何なのか唐辛子が混ざることによって旨味が増してる おじちゃんいただいて余韻に浸りたいと思いますうま い, うまいあっという間に食べ終わりましたネギとおうどんあとおだしがかかっているだけのシンプルなおうどんだったんですけどなんとも言えないインパクトがあって美味しかったですというわけでごちそうさまでした 伊里もくもくファームさんの手作りぐるぐるウインナー名物らしいですね赤服残念なことになっちゃったんでこれにしましょうか伊賀の里もくもくファームさんのぐるぐるウインナーをゲットですいただきますうまく食べられるかなこれがぐるぐるウインナー食べてみようん あすごくジューシーだ噛んだ瞬間に肉の脂がふわーっと溢れ出てくる感じがしますあっあっという間に食べ終わりましたごちそうさまでした なんか、心音太鼓っていうおかげ横丁、伝統の太鼓が鳴ったんです、急に太鼓の音がしたからびっくりした、約1時間後に演奏というか、あるみたいですね。心音太鼓、準備中みたいですね、今。 りきゅの、例えばこれとか、ドラエビス面白そうやないただいて帰りましょうかりきゅうまんじさんのドラ焼き決定です失礼します食べありきもできそうだりきゅうまんじさんの出来たてのドラ焼きゲットです1個150円でした向こうに川があるんで、あちらで食べたいと思います じゃ早速。二級饅頭さんのどら焼き食べてみます。いただきます。うんうんうんうん、もちもちして柔らかいし、あんこが粒あんっぽいから。噛んだ瞬間に小豆の甘みがふわーっと広がってきます。これはうまい。 伊勢神宮でも、いっぱい思い出ができたなぁ。初めての、いろいろ分からないだらけだった、伊勢神宮での初詣。至らないところも、たくさんあったと思います。作法違うんじゃないか、っていうご指摘もあったかもしれません。でも、参考になる部分であったり、楽しめるような部分であったり、ちょっとでも面白がっていただけたら、と願ってやみません。 そんなわけで今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうかぜひコメント高評価チャンネル登録お願いします次回の紀伊半島編第6話は関西本線と山和路線を経由して伊勢から奈良に至る列車の旅をお見せしたいと思います途中の松坂駅で名物駅弁との出会いもありますので楽しみにしていただければ幸いですそれでは後ろに見える伊勢川を背景に一旦ここでお別れしたいと思います最後までご視聴ありがとうございました マイズがご注意ください。